んでる「世界の奥から」「君は泣いて そこから「今日も泣いてる音のないどこか」「消えてなくなる足の先から」 降って二度と離せない「ご次元が今日も雨風」 Thank you.